あさっきほどえー、っと。 あの申し遅れましたんですけど私は英 語, あのこの英語外国語大学の第一卒業生として2014年に大学誌を卒業して一番初めとの会社は IT 企業だったんですけどそれからいろいろ三菱重工でも日本語コンサルテントとしては勤めていました。 えーまあ、翻訳者だったんですけど分野がかなり、えー、と変わっていくので、えーまあ、大学側としても、えー、いろいろ分野 の,、えーまあ、鍛あの学生に鍛えられないといけないんじゃないかなと思うんですけど、えー、通訳の業界でも翻訳の業界でも。 まあどういうどの分野に立ってもすぐに答えられるような人材が必要ではないかと思います。で、ただえっとまあ日本語もまあ別にえっとまあ良い分野としてはされているんですけど、他の技術も今グローバルの社会でかなり求め求められていると思います。です。まあそれは前もっても知らなくていいんですけど、ただその組織に入ってから えーまあ、どれぐらいの期間でそれを受け取ることができるかそれが一番重要だと思いますで学生もそれを前もって、えーあのまあ、私はこういう分野に入りますと思ったときは、えー、それの前もって準備も必要だと、えー、必要ではないかと思いますであともう一つは、えーっとまあ、通訳に就いた時の話なんですけど、えー 例えばフロアの推約とかビジネスの推約とかそういう分野に就いたときはあまり時間というかすぐに現場を把握しないといけないということなんですけど先生方としてもそれのそういう現場に応えられるような人材を育つ必要ではないかと思います。